このソフライト除菌シリーズには一体どんな特徴があるのでしょうか旭化成アドバンスの池田さんにお話を聞いていきたいと思います池田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします池田さん早速ですがソフライト除菌シリーズはどんな商品なのでしょうかはいソフライト除菌シリーズは医療機関での使用を目的に開発されたノンアルコール除菌ワイパーです医療機関向けということは これまで登場したワイパーとはちょっと違うということですねはい、その通りです医療機関は衛生環境には特に気をつけなければいけない場所ですよね多くの方が触れる場所、医療機器などはいつも洗浄や除菌をして清潔な環境に保たなければいけませんでもその一方で精密機械を搭載しているものも多くありますので洗浄や除菌の際にダメージを与えることがあってはいけません そこでソフライト除菌シリーズの登場というわけですここからは池田さんにソフライト除菌シリーズの3つの特徴を紹介していただきたいと思いますはい、1つ目は広い面積が吹けて使用枚数が減るのでコスパに優れているという点です取り出すと小さい手のひらサイズなのですがこれ1枚で広い面積を拭くことができるので経済的です 確かにコンパクトで使いやすそうですねはい、でもコンパクトなだけではありません厚手で丈夫な不織布を使用しておりかき取り効果も高く汚れをしっかりと拭き取ることができますまた、不織は三層構造になっています中間層に除菌液をしっかり保持させながら拭き取り面に必要な除菌液を供給する構造になっています 蓋を開けたり閉じたりするのも簡単なので忙しい時でもささっと取り出せていいですねはいこのネオキャップは密閉性も高く乾きにくいので開封から約6ヶ月まで使用が可能です二つ目は洗浄除菌力です、うん、大切なポイントですよねはいソフライド除菌シリーズはしっかりと洗浄除菌が可能です使用している薬剤は 塩化ラウレルジメジルベンジルアンモニウムといわれる塩化ベンザルコニウムの一種を使用しておりアルコールのようにすぐに蒸発しないことから正式面の除菌効果が長く続くというメリットがありますそして三つ目はノンアルコールという点です、うん、うん、アルコールの匂いがしないですねノンアルコールだとどんないい点があるのでしょうか 実はアルコールは素材によっては表面が溶けたり割れの原因になったりと悪い影響を与えてしまうことがありますもし医療用の機器にそういった素材が使われていたら困りますよねでもソフライト除菌シリーズはノンアルコールなのでアルコールの影響を受けやすいゴム、樹脂などへの影響がほとんどありませんつまり医療機関内の器物などの洗浄及び除菌に適しているということですうん、病院でも広く使えるんですねはい 医療機関内の専門機器やパソコン、他にもドアの取っ手、ベッド、車椅子などの汚れの除去、除菌にぜひおすすめです。あとはアルコールでは落としにく か, かった血液などのしつこい汚れも拭き取ることができます。うん、これは病院ならではの特徴ですね。それでは池田さん、ソフライト除菌シリーズの特徴のまとめをお願いいたします。はい、ソフライト除菌シリーズは小さくても広い面積を拭くことができ、経済的 高い洗浄・除菌力、そしてノンアルコールなので病院でも安心して使えるという3点ですはい、池田さん、ありがとうございましたソフライドを購入するにはどうすればよいのでしょうか動画の概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらから問い合わせお願いしますちなみにソフライド除菌シリーズにはコンパクトなボトルタイプ、大容量のバケツタイプ手軽に使えるパーチタイプがありますので医療機関内のお部屋、 オフィスの大きさだったり使用用途に応じてご選択ください今回も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひお願いします以上 AKB48 長野セリカの MC でお届けいたしましたまたね